レボルどうも大分の高っ親方ですいやこの間まで甲子園第93回選抜高校野球大熱戦でしたねあの連日私の動画や投稿にお付き合いいただきまして本当にありがとうございましたそしてですね実は私の地元大分でもですね熱戦が行われておりました 春の九州大会予選ですね、えー、こちらが、まあ、今年大分で九州大会開催されるということで、まあ、甲子園に出た名豊含め、えー、地元からなんと大分から4校も出るで す,、ね、すごい大会になっております今回ですねそのうち決勝戦見に行ってまいりましたので、まあ、簡単な感想とその前に行われた3位決定戦のようなのを含めてご紹介いたしますどうかお付き合いのほどよろしくお願いいたします まずはじめにですね、九州大会春の分について簡単にご紹介いたします。毎年、このまあ4月の終わりから5月にかけて、えー、九州各県持ち回りで、えー、九州各地の代表が集まって、えー、九州王者を決める大会を行っております。これはもうまさにこの夏の前哨戦ですね。えー、今年はですね、この春、大分県で開催されます。 4月の24日から予定では30日まででございます。昨年、あのコロナの関係で九州大会が中止となりました。で、大分で開催予定だしましたが、まあ今年もスライドということで大分で開催されます。えー、秋につきましては、えー、地元がですね、開催枠が確か4枠ございます。で、プラス甲子園に出ているところはまあ推薦枠ということで、まあ無条件で参加をになります。 えー、まあ、基本的には各県ですね、2校ずつですけれども、えー、今回春ですね、大分は4校、プラス甲子園に出た名法を含めて、なんと5枠も出るという、夢のような、いかね、大分判定ではないですけれども、本当地元のですね、大会となっております。余談ですが、秋の場合は、あの、地元開催でもその4枠というのがなくなりまして、基本的には、確か福岡も含めて、えー、8県全部、 二校ずつと公平にしているというふうに確か変わったと思います。春はですね、その地元が多めに出るということで、まあ大分県の学校、ね、名宝が、あの、全国、準優勝しましたからね、非常に今大分盛り上がっております。そして、ね、それに含めて、えー、大分県でもね、面白い大会があって、で、四校も出ますので、これを機にですね、この九州でいろんなチームと対戦して、 まあね、各チームレベルアップして、引いては、大分県のレベルアップに繋がってほしいと願っております。えー、それでは試合ですね、えー。まず3位決定戦の模様を簡単にご紹介いたします。えー、まああの、今度九州大会に、出るにあたりまして、対戦校を決めるのにですね、順位が必要でございます。まあ基本的には県1位の学校が他の県の2位、 えー、代表2位以下のですね、チームに当たるようなとこ、まあ、その順位が高いほど正直、まあ、有利になるという組み合わせ上ですね、えー、そういう順位が必要でございますので、えー、現在ですね、えー、春の大会、で、な、あの、秋は秋でまたですね、実は3位決定戦が近年行われるようになりました。こちらは多分21世紀枠の兼ね合いもありますけれども、で今回ですね、えー、3位決定戦は、えー これ名門対決なんですけれども、えー、日田の桐蔭高校と県南の津久美高校ですねもう名門、えー、まず桐蔭高校は近年ですね平成に入ってで平成最後の夏と、えー、令和最初の夏と2年連続夏大分県代表として、えー、甲子園出ているもう昔から強い私立でございます一方津久美はねあのもう オールドファンならご存知でしょう。ね。昭和、春と夏優勝した。もう古豪と言うとちょっと失礼ですけれども、かなり強いですね。えー、平成時代、残念ながら30年間は甲子園がなかったんですけれども、えー、昨年の夏の大分県の独自大会で優勝するなど、その人は結構近年は県大会で優勝、準優勝も多くて、えー、非常に今復活している、 ですね。強い学校となっております。で、今回ですね、この試合、えー、昨年の実は秋も3位決定戦がこの同じ、党員とつくみのカードとなりました。で、この時はですね、えー、つくみが7対1で、えー、党員を下したということで、まあ、どうなるか、つくみが3位にね、行くのか、 かそれとも党員がリベンジを果たすのかですねこれが面白いですねえつくはですねあの秋の最初の新人戦9月に行われます県大会でも優勝しましたで同じ大会でも党員はベスト4でこうずーっとですね秋から神戸優勝とかベスト4以上など非常に強いレベルの高いチーム同士の3位決定戦ですえ結果はですね4対3で党員が勝利いたしました リベンジ達成です。えー、まあ、序盤、ちょっと私、まあ、後ほど話しますけど、試合展は全く見ておりません。えー、スコア上だけ見ますと、序盤にですね、初回ぐらいに3点、ですかね、2点1点とこう、1、2回で3点入れてるんですね。えー、ホームランも出てるようです。ただ、えー、そのまま試合が3対0進むんで終わると思いきや、 なんと終盤7回8回か8回9回で、党員が4点取ってるんですよ。二塁打などを絡めてですね。これで逆転したということで、まあ、あの、先場と続いてですね、この、試合は本当最後までどげえなるかわからんと。ですね。序盤にリードしても後半追いついて逆転するとか、これがね、高校野球の怖さでもあり、面白さでもあるんですね。 えー、まあ、ちょうどですね、この試合も見たかったんですが、なんとあろうことか、えー、私が二度寝を失敗しまして、えー、結構遅い時間になったこととですね、えー、厳密に言うと最初、あの、まあ、新大分球場というか別対抗3スタジアム行かれたことある方は、えー、ご存知でしょうか。まあ、あるあるかもしれないんですけども、えー、駐車場はですね、あの、球場近くのあの、 駐車場ではなくて、もう埋まってたので、裏に回ってあの、裏側のですね、充列駐車に止めて、テニスコートを横切って、まあ、球場に行くんですね。まあ、それでも3、4分で着くんですけれども、ただ私ね、まあ起きたのが1七時過ぎで実は、もうとにかくお腹が空いていた。で、高野連のホームページ見ると、あの、球場では弁当を販売してませんということで、もう一度ですね、球場の中入る前に、 コンビニに行かないといけなかったんですねもうとにかくお腹が空いて、えー、球場の、あの、三塁側の入り口の総合受付を通り過ぎていった。でしかも目の、その通り過ぎた後にファウルボールが私の近くに飛んできたという<笑>こともあり、えー、ちらっとスコアボードを横から見たらですね、なんと、あら、突く、えー、が4対4取ってるやんと、もう9回の攻撃でしたけれども、 まだ間に合うかなけどお腹空いてるからと言って、とりあえず大空団地のコンビニに弁当を買って、で、弁当もなかなか決められずに、やっと弁当まあ、とにかく選んで、そして、えっ、ー、と、一度また受付に戻って、いろいろ今回コロナの関係で、あの、例えば個人情報とかですね、同意書の一行、私はサインをしてましたね。その時に、うーっと、サインがなり、サイレンが鳴りまして、 えー、ちょうど試合が終わりましたでですねまああのー、ちょうど、まあ、入場手続きが、まあ、三塁側のダグアウトの近くで行われたんですけれどもでちょうど試合が終わった、えー、党員の選手たちが出てきましてでその後、えー、監督党員のです若いですね29、ま、歳ですねの竹下監督もうあのー、ついに大分でも えー、私よりか若い監督がもう甲子園に2度も出て指揮を執っているというのも不思議なんですけれども、えー、竹下監督が出てきまして、えー、印象的だったのがですねあの、まあ、部員にですねこうおっしゃってました「はい早くちょっと着替えてはいとりあえず荷物置いてあの大分南高校の生徒の、ね、代わりにやってあげてよ」っつっておっしゃってましたねあの球場のボランティアスタッフまあ県内の野球部員が務めまして この日はですね、大分南高校の野球部の人が担当してましたし、まあ他の高校の方もいらっしゃれば本当に、あの、グランド整備とか、ボールボーイとかですね、ファウルボールの整理など本当にありがとうございます。で、えー、まあその竹下監督はですね、えー、そういう頑張っている試合以外のところで、 まあ、スタッフとして頑張っている、この部員のことも考えて、しっかりあの助けてあげようとか、サポートしてあげようという、ね、声かけをしていたのが、本当にこう立派だなと思いました。ね野球、競技としてだけではなくて、このまあ人間育成といいますか、こうやって大会自体を支えている、幅広いこう目線でですね、この高校野球や球児を教えていく、これは本当に素晴らしいことだなというふうに思いました。 今初めて生で竹下監督を拝見させていただきましたけれども本当にしっかりされて素晴らしい監督だなというふうに私は感じました一方あのつくみですね、えー、の藤丸監督も去年からですね、えー、市役所の職員からですねとして監督になられましたが、えー、昨夏の、えー、県独自大会の決勝の感想動画でもご紹介いたしましたが 私親方、個人的に実は二度お世話になったことがあります。まあ本当に気さくで、こうしゃべりがうまくてですね、ようしゃべって元気よくて、親方頑張りよんかいみたいな感じで言ってくださいますし、本当にあの熱い監督です。本当に野球大好きという監督です。個人的にあの佐賀のとある団員さんと、ね、髪型も髪の色も、ね、見た目も。 そして、こう喋り方、声も本当そっくりですね。本当藤丸監督になってさらに津久美を強くなってきましたので、えー、この夏に向けて九州、まあ、大会もありますけども非常に目が離せない津久美とそして党員だと感じましたさあいよいよ決勝戦です大分舞鶴対柳ヶ浦の戦いでございます。 マイズル高校はですね、えー、昨年の秋の独自大会でですね、準優勝をしまして、近年また本当強くなっている進学校でございます。まあ私の地元の後輩も去年その夏の決勝後半から投げました。そして同じく夏のですね、その独自大会のベスト4だったのが柳ヶ浦高校でございます。もうね、こちらも野球の名門で、 もう私が、まあ、ちっちゃい頃とか、高校時代ですね。2000年代前半っていうのはもう、もう柳川浦。今で言う、まあ、名宝が置いた強いですけども。もう高校野球といえば柳川浦でですね、甲子園にも2年連続出たこともございますし、まあ、私の一個した2005年の代にはですね、あの、ドスコイのですね、メジャーリーグ、山口俊投手も出てですね、明治神宮大会でも優勝しております。 まあ余談ですけど、前回のあの、選抜の動画でもご紹介しましたが、あの、私の一つ下の後輩が二人、まあ、山口俊投手と同じ年で、甲子園にも出ました。ね。まあ、そんなチームの対決でございます。えー、新チームになって、柳川は秋の大会は昨年、残念ながら、ただ初戦負けだったんじゃないですかね、国際情報に。敗れまして、で、舞鶴は、確かベスト8だった気がします。 で、今回ですね、えー、これが、すごい試合。まさか、タイブレイクにもつれ込むとは、延長13回まで行きました。ほんと勝負がですね、序盤のあの、つくみとですね、党員と同じように、先制パンチを食らわしても、後で追いついてきて、一心いい。 も打ち合いです、投げ合いというところでですね、ほら、大分県も面白くなってきたなと、もう明豊高校かというぐらい、本当に面白くなりました。えー、柳川浦高校の先発は、上がりえ投手ですね。えー、まあ、柳川浦もですね、複数のピッチャーがいらっしゃいまして、まあ、後半からはですね、前田投手も投げましたし、もう一人、別の投手も、え、本体が投げられているようですが、えー、背番号10でありますが、 えー、まあネット上の情報ですと、えー、今度、九州大会では多分このアガリエ投手が、えー、エースになるんじゃないかということでまあ実質力もありましてでバッティングもできるんですね非常に、まあ、見ててあのコントロールできれいがよくて結構早く見えるんですよねきれいな軌道でですね で、決勝戦は、まあ、スピードメーター見る限りは138キロがマックスでしたかね。まあ、非常に力のあるボールを投げまして。ただ最初はですね、これ、大分舞鶴が、まあ、球が軽いかどうかわからないんですけれども、結構最初の3人でですね、3連発、2塁打、2塁打、3塁打と垂たれて、一挙に3点たたびかけたのはすごかったですね。えーまあ、まあ、ちなみに舞鶴の監督、のちょうどご紹介いたしますが、え河、ー、村監督なんですね。 あの私の中では昨年 の, 秋の、えー、夏の大会では安藤監督のイメージで川村部長というイメージでしたけれども監督は川村先生になって、えー、実は私の恩師なんですけれどもまあ川村監督は余談ですけど冬はもうとにかく素振りをさせて1万本振れということでつくみ高校の時もですねそれをされてたようなんですけれどもその成果っていうか本当最初からですね舞鶴が上がりへ登場をですね えー、打っていきます。で、それでずっと序盤進んでいきまして、で、大分舞鶴の先発が奥本投手ですね。まあ、球が130キロぐらい出るストレートですけれども、こう、タイミングをずらして、こう、柳川浦のバッター、一巡目ほとんどタイミング合ってなかったですね。ただですね、後半、あのー、まあ、雨も降り出して、ちょっと正規も乱れたところもありますし、やはり柳川浦、 バッティングも良いですから、少しずつ捉えていきましたね。で、えー、そして延長戦に行くんですね。10回。で、1回ですね、10回の表にマイズルが一定取るんですけれども、その裏、屋根が裏が、こうですね。 スコアボールとデッドボールそしてアンダーを絡めて同点に追いつきますスコアボードがすぐちょっと10回かという回すぐ勝ったもんなのですいませんあの左が上の画像は4対3になってますが柳川浦この後1点取りますで延長に入りますで延長まあ後で紹介しますけどもまあ延長でもですねすごいプレーがあって最終的にはですね延長13回なんと決勝戦 タイブレイクまでもつれ込みました。まあ、タイブレイクというのはですね、えー、ランナーをノーアウト1、2塁に置いて、こう、はもう得点が動きやすい状態にしても勝負を早く決着するための、えー、特別ルールでございます。これですね、えー、先攻の舞鶴がですね、えー、最初バントしました。もう河村先生はですね、ほんとスモールベースと守備とこう、機動力の野球ですので、 予想通りというか、まあ、セオリー通りですね、えー、ランナーを確実に送って、えー、二三塁にして、で、かつ、その、バントするんですけど、相手がファーストへ送球エラーするんですね。そういうのも絡めて2点を取りました。で、その裏はですね、柳川原ですけれども、えー、ギでですね、えツー2アウト、二三塁まで行って、あと1本出れば、まあ、同点に追いつくという場面で、1本が出ずにゲームセット。 で、あのー、ごめんなさい。10回の、に戻りますけど、これちょっと紹介し忘れ、し知っておかないといけないのが、えー、まあ今回ですね、柳川裏の、こう、バッティング見てて、これはすごいバッターだなというのが、4番キャッチャー、木戸選手ですね。もうとにかくスイングのスピードが速いですけどもね。で、まあ1打席目、2打席目と、すごい速い球で、列戦、 あわやホームランかっていうあたりを連発するんですね。ただその最初の2打席はまあ最終的なこうタイミングが遅れてボンダイになるんですけれどもいやーそれ以降がすごかったですね。まあ最初正直振りはいいけど少しこうタイミングが早くてデフト方向しか行かないよねと思っててこれ長し打ちとかできるのかなと思いきやなんと終盤8回でしたかねえー、それこそ ライト前に流し打ちタイミングを、まあ、右バッターなんですけども流して打ってツーベースヒット得点からみましたね。こうでね要はタイミングがずれても流せる、ね、大変な私は先ほど失礼なこと言ったなという思いつつですごかったのが10回の裏ですね1点取らなきゃ柳川が負けちゃうという場面でこの木戸選手の一振りレフト3にバーンと打ってもうレフトはもうすぐ 後々ですね、あのー、大会のスライドショーいやちょっと動画集も、まあ、作ろうと思うんですけれども、その中でもね、審判がホームランって手を回してる瞬間、あ, あれは覚えてますね、球場が相当、屋根が原は盛り上がりましたし、前鶴は落胆の声も聞こえましたけども、この木戸くんという、えー、バッター、本当スイングが速くて体格も結構いいのでですね、 これは本当に4番という感じで要注意だと感じました。で、このですね、試合の展開、まあ個人的にはですね、3つの見どころ、まあもしくはターニングポイントがあったなと考えております。1つ目が4回の表、大分舞鶴の攻撃です。これ大分舞鶴ですね、確か、えー、満塁になるんですよね。2アウトの満塁。で、それでですね、バッターが ライト、ライトにですね、打つんですよ。で、フライを打って、これ、あの、ライト前落ちるかなと思ったところ、えー、屋根が浦の、えー、のライト、小野くんがですね、なんとダイビングキャッチするんですね。これがまた大きいプレーあの、先発でも名宝がね、ライト滑り込んで、そしてユニフォームが破けましたけど、屋根が浦は破けませんでしたけれども、これ、あの、正直抜けていれば、 もう、ほぼほぼ、大分マインズに試合が偏ってた。もう9回で、試合が終わってたところを、柳ヶ浦が守備で踏ん張った。これは本当にナイスプレーでした。まあ私も同じラ イ,、ね、ライト出身ですけども、なんで、こんなにうまいのかと。です。もうびっくりしました。で、二つ目が、7回の裏、柳ヶ浦の攻撃でした。柳ヶ浦この時ですね、ランナーがですね、 塁、えー、にいたんですね、えー、1点返して、えー、そしてライト前にヒットってですね2塁にランナーがいたんですよ確かワンアウト2塁の場面だった気がしますでそこでですね、えーまあ、ピッチャーがね舞鶴ピッチャーが投げた後キャッチャーがですね舞鶴キャッチャーが、えー、青柳君ですねがですね、えー こうピッチャー投げて取った瞬間セカンドにに一気に投げるんですよでセカンドランナーがちょっと飛び出してたんですね。それで、えー、セカンドに牽制を送って、セカンドランナーがアウト。これで、ツーアウト、ランナーなしの状態になりました。えー、まだ1点か2点を追っている段階ですね。これもね、あのー、舞ルお大きい守備の好プレイでした。これでまたランナー残してたら、もしかしたら、柳川浦が、 もう終盤逆転でこれも9回でもしかしたら試合が終わっていたかもしれない場面でしたで最後これすごかったのが延長戦12回の裏ですでこれも1点でも取ったら、えー、屋根がサヨナラ勝利の勝、ね、ちの場面ですけど で, ですね、えー、場面がツーアウト1・2塁もう本当ヒット1本で出ればサヨナラという場面でですね、えー ぐらいがレフトの方にですね結構大きめに行ったんですね。これ抜けるか抜けるかねなんか熊本高島あの松山将軍の試合みたいにこう奇跡のバックホームみたいな感じで一瞬ホームラン級の当たりかなとで大きい当たりでで抜けるかなと思ったらなんとレフトがですね前イズレフトの中君ですね3番バッターの中君が キキャャッッチチがすすごいキャッチしたんですねそしたらもうランナー2者ね二ルランナーも一塁ランナーももうほぼほぼ三塁の方向まで三塁とか次の塁まで行っててですねもう戻ってくるのがまあ間に合わないということでねレフト取ってそのままセカンドにホースプレイランナー間に合わずでこれでダブルプレー取ったこれはかなり大きいですねですからそのあと表まあ、タイブレークになりましたけども。 きっちりバントを決めて2点取って6対4でゲームセットというやっぱこう一つ一つのプレーねまああの基本に忠実のプレーもそうですしこうしたいわゆる奇跡的なもう大プレーというのが本当に試合をこう手綱をねこう引き締めると言いますかこうね流れを変えないね変えるというか、ね、勝負譲らない面白い場面になりました。 まあ、この後ですね、いろいろまあ勝利の場面の様子や閉会式の模様はあの別動画で撮っておりますので、よろしければご覧ください。結構バズりと期待しておりますけれども、えーまあ、この後、マイズルが優勝した後、閉会式が終わって、まあ、ちょっとだけ僭越ながら私はスタンドから真下のベンチにいる、ちょっと舞ルの河村監督にとお会いして、まあ、ちょっとだけ話をしました。えーまあ、私がですね、高校3年間、 本当、学年主任でもあり、野球部の監督であり、い, いろいろね、進路指導などもね、お世話になった監督でございます。ね、まあ、その河村監督とね、お話をちょっとしてしました。で、私が、あどうもあの、昔、あの、親方ですと言ったら、おお、お前元気かみたいな感じで、そして、はい、おめでとうございますって言ったら、うん、ありがとう。って言って、 あの去年ですね、うちの地元の〇〇ピッチャーが、ね、投手が、お世話になりましたって言ったら、監督が、お頑張りよったぞーって言って、で、最後に監督が、お前、それ以外にも、たまにはグラウンドに遊びこんかって言って、遊びこいやーって言われましたね。出てこいやーじゃないですけれども、ね、メタセカイアっていう植物もあった、まさかのでもいいんですけれども、えー ねまあ、久々に6同窓会以来6年半ぶりに、ね、お話 し, しましたけど河村、ね、監督勝ってないです ね, しね私のことを覚えてくださって本当にありがたいですね河村、まあ、監督は本当、まあ、私の中でもこう人生の本当の恩師憧れの存在でございますもう河村先生みたいな先生になりたいと言って まあ、大学のですね、教育学部に入ったぐらいです。あの、本当に、まあ、正直、怖い監督なんですけれども、怖い中でも、こう、筋がある、相性があるというのを感じてましたし、ね、こう、例えば野球ないや、普通の宿題などを通じても、こう、自分で考えることが大切だとか、視野を広く持てとか、ですね、あと、ごび上がりの言葉やめろ、えっと、私は、とかいうことは、 んとかも、えっとは禁止だとか、ですね。こう、日本人で同じことを同時にすることにを嫌う。ドアを開けながら、こんにちはとか挨拶はしちゃダメだとかですね。まあ、あといろいろんなことをですね、ほんと教えていただいて、ですね。いい監督で、こう、どっしりもして目がキラキラしてる監督ですし、まあ野球はですね、基本的にはこう、もう、今はどうなってるかわからないんですけれども、基本的にはこう、 まあ、あスモールベースボールといいますか、守り中心で、バッティングもこう、ですね、ええー、どちらか と, とバントとかあとヒットで繋いでいく野球をしますね。あの、ホームラン打ちたければ、ベンチプラス100キロ上げてこいと。ね。そんくらいのパワーがあれば、もうそれは一人でって点の、取れるやと、俺はホームラン打てって、そいつには言うわ。ただ、それができないんであれば、もう、俺は、とにかく、繋いで、 つないでヒットをつないで、チームで野球をする、ね、粘りっこい野球をするのが好きなんだってことはよくおっしゃってました。ね、まあ、それが本当、舞鶴の、でもですね、この粘りっこい野球をして、そして序盤ね、打ってきたように、こう、冬はとにかく素振りをさせますくね。で 気合い入れてますからやっぱこうマイズルのスイングもかなりそういうところで鍛われたのではないかなと思いますで一方ですねまあ敗れました柳ヶ浦ですけれどもまあ、野中監督ですね、えー、まあ、見た目が落ちた私とそっくりなんですよね体格も大きくて、えー、もう年齢もまだ若いですね40少しちょっとですかね まあ、私の中では、野中部長というイメージが強いんですけれども、近年、監督になられまして、佐田岡監督とか、いろんな名将のもとと一緒にこ柳、柳川原を引っ張ってきましたし、昨年の夏 の, その独自大会の中継の解説者曰くですく、この野中監督というのは、本当に面倒見がよくて、高野連のですねこう活動にも積極的で。 この柳川浦高校の野球部だけでなく、こう、大分県の高校野球全体を引っ張ってくださる、こう、いい監督だから、本当頑張ってほしいと、おっしゃってました。ね、試合後、まあ、ちょっと悔しそうにもしてましたけども、最後、その、記念撮影がですね、あの、準優勝校の、えー、があった際に、こう、 がね、部員に向かって「おしじゃあしっかり行ってこい!」ってこう元気に送り出してたところがこう印象ですね。本当に元気のいい監督さんで。でね。九州大会でこうね、あのー。キャプテンもおっしゃってたようですけれども、えーまあ、今回のこの準優勝の悔しさを晴らすためには九州大会で優勝することだということでねまたこう大分とえば柳川頑張ってるねっていうところこう久々に私も見たいなというのは正直あります。ということでこうね。 一進一退のかなり、ね、熱い好ゲームは大分舞鶴の優勝で予選幕を閉じました。さあということでですね、まあ、今回のまとめに入りますけれども、まあ、まずはですね、えー、今回の名宝の、ね、全国準優勝をはじめ大分県の野球本当にまあ近年こう着実強くなっているなというイメージを感じます。 もうね、長い間、そもそも春の選抜にしたら出れないというのが、ね、えー、常だったのが、近年連続出場や、こうね、ダブル出場もあって、えー、まあ全国でもまあ少しずつ勝てる力をつけ始めているなと思いますし、まあ名宝を軸としながらもね、打倒名宝でありながらも、こう、他のですね、 私といた子とか、ね、最近で国際情報とか、ね、日本文人大付属なども強くなってますし、ね、党員もやっぱり強いですね。えー、そういうところがこう巻き返し、ね、引っ張ってますし、公立校も、つくみ、大分商業とかですね、ほんと、舞、玉井鶴、こう、いろんなところが出てきて、県内各地に核となる、えー、高校が出て、あの、強い高校がね、誕生しているようでございます。 まあ本当に切磋琢磨してますし、まあ大分県高野連も近年は、例えばですね、その秋の大会でその順位決めてたじゃないですか、1、2、3、4っていうのは。まあ一つは21世紀枠だとおっしゃい、えー、申し上げましたけども、この他実はですね、その大会1位になって、秋で大会1位になったチームは関東遠征 2位は近畿遠征、3位四国遠征、4位九州遠征のまあ補助とかですね。要は遠征をですね、高野連がサポートして、その、県外の野球チームと交流をして、そしてこう、学び、学んでいくという、えー、ですね、企画も行ってます。で、このほかですね、例えば、あの、冬を越して、こう、トレーニング室、 すするんですけれどもその野球部員の体力測定大会で起こりますね。えー、短距離走、長距離走とか遠投とかでやってで1位になった人にはこう 表, 表彰されるなどこう高校球児の体力や体づくりにも、まあ、大分県高野連挙げて行ってますし あと1年生1年生大会というのがあるんですけれども1年生だけで秋戦う大会をそれまではトーナメント戦だったのがこうリーグ戦にしてこう何試合かしてたった1回で負けたら1回でおしまいではなくて何回か23試合して、えー、1年生でレベルアップをしていくというそういうのが少しずつこう実ってきてますね本当に名宝、まあ、をはじめいろんな学校がまあ甲子園出てですね やっぱ大分県の野球もちろん強さだけが全てはないんですけれどもやはり勝負事 と, となると勝ちたい自分にも勝ちたいというところでですねこう面白くなってきてるなというのが感じておりますもうですから本当にどのチームがですね学校がこの夏トップになるのかわからないですね明宝だって正直わからないです夏は本当独特な雰囲気もありますしこの暑さの中での体力というところも ポイントになります。ね、応援というのもですね、また左右する予定ね、ものでございましょう。ということでまた近年まれに見る、この群雄割拠の大分、ね、夏、どこがてっぺんを取るのか、すごく楽しみでございます。そしてですね、4月末、えー、今月末ですね、えー、大分で九州大会も行われます。ね、この時に九州各地のもう、まさに今強いところ、ね、 1位、2位のチ ー, ムチームが集まりますので、そして大分5チームも出ますから、いろんなチームとこう対戦して、こう、ね、九州で学んで、そして九州自体のレベルアップにもつながっていければね、九州地区なかなか優勝が遠のいてます、ね、全国優勝が。まあね、えー、明豊が今回準優勝まで行きましたので、夏はこう九州勢、ね、てっぺん取れるような、 そんな切磋琢磨ができればということで期待しております。夏の九州、えー、春の九州大会大分。まあ、私も行きたいですけど、ちょっと予定が厳しいかなと、ゴールデンウィーク入るとですね、いろんな予定と今かもね、えー、調整が難しいですけれども、まあ、もしかしたら決勝戦あたりは見に行けたらいいなというふうに思っております。えー、ということでですね、大変30分ぐらい長くなりましたけども、えー、以上ですね。 今回の大分県予選の決勝の模様を中心に、えー、語らせていただきました、えー、最後までお付き合いいただきまして本当にありがとうございましたもしこの動画ああいういいなと思ったらあのいいねボタンそして、えー、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします、えー、2021年に入りましてこう野球のネタをねまた少しずつ盛り返して まあ、ちょっと私自身も正直野球見るのもこうやって語るのも楽しいなというふうに今感じておりますのでまあ大分ビーディングスですねプロ野球独立リーグの話題もはじめえこれからもえ頑張ってまいりますのでどうかお付き合いのほどよろしくお願いいたしますそれではまたゲームセット